皆さんこんこにちは203です今日は油圧ディスクブレーキとワイヤー式の油圧ディスクブレーキの製造距離の比較をしたいと思います方法としては時速30キロで走って一定の位置からブレーキングしてどこで止まれるかその距離を測っていきたいと思いますそれぞれ5回走って計測していきますホイールタイヤディスクローターは同じものを使っていきますそれでは行きましょう いかかがだったでしょうか普通の油圧ディスクブレーキの方が制、えー、度距離はやっぱり短かったですねワイヤー式の油圧ディスクブレーキの方なんですけども普通の油圧ディスクブレーキに比べて 166cm ぐらい制、えー、度距離が長いことになりました、えーまあえー、大きいと見るか、まあ、小さいと見るかは、まあ、それぞれだと思うんですけども、えーまあ、あの個人的な感想でいうとリムブレーキからだとそんなに違和感ないぐらいの距離かなと思います またいろいろな検証をしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。それではまた